4年ぶりの開催コロナからの立ち上がりそしてこの光景涙ぐむ思いでございます皆様の思い描いている夢がどうかどうか叶いますように上場嶺黄金の舞の皆さんで 副実行委員長斉藤浩実行委員長和田親奈そして このいつまでのそして、にやかそんな願いをこの3年間、毎日、毎日、持っております。 はい、ありがとうございました。参加団体の皆様もご協力いただきまして、本当にありがとうございました。